こんにちは。SQL による問い合わせをアクセスを使用して行っていきます。今までテーブル定義、データシートビューを行ってきましたが、この SQL による問い合わせまで終えますと、リレーショナルデータベースの主な機能全て実習できたことになります。 ぜひ、皆さん自身にもチャレンジしてほしいと思っていますまず簡単に問い合わせ SQL についておさらいしておきます SQL による問い合わせはセレクトアスタリスクフロム商品セミコロンセレクト商品名カンマ単価フロム商品セミコロン セレクト、商品名、カンマ、単価、フロム、商品、フェア、単価、大なり、80、セミコロンのように1コマンドで問い合わせを行うというものです。この丸○丸○丸3は少しずつ違いますので今から補足したいと思います。 3つありましたが、まず1番目、セレクトアスタリスクフロム商品。これは、元のテーブルをそのまま表示せよの意味になります。2つ目、セレクト商品名、カンマ、単価、フロム商品。これは、もともと3つある属性、ID、商品名、単価のうち、 2つ、商品名と単価のみを表示するというコマンドになっています。セレクトの後に、商品名、半角カンマ、単価のように書いて、必要な属性を選んでいます。このように問い合わせの中で必要な属性を選ぶことを社営と言います。 次は、条件式、単価大なり80を使うものです。フェアというキーワードを組み合わせます。セレクト、商品名、カンマ、単価、フロム、商品、フェア、単価、大なり80、セミコロンです。ここには、50、100、500という、三行分のデータがありますが、この条件式に、 当てはまるものは、2、リンゴ、1 0 3、メロン、500の2行だけです。ですので、表示は2行になっています。この SQL では、社営と選択が組み合わさせっています。商品と単価が必要な属性、そして、行を絞り込むための条件式、この組み合わせになっていますので、 結果として、商品名、単価、リンゴ、100、メロン、500、というふうになっています。今、3つ SQL を紹介しました。この3つを、えー、順番にアクセスで実行していきたいなと思います。実行の手順は、3つともほぼ同じ手順です。一番最初の、 SQL 問い合わせの実行手順を丁寧に説明し2番目と3番目は、えー、実行結果を確認するという程度にしましょうでは1のセレクタアスタリスクフロム商品から始めたいと思います手順なんですけれども SQL ビューという、えー、SQL コマンドの編集画面 実は先ほどテーブル定義で SQL を使いました。それと同じ画面です。その画面で実行するんですけれども、セレクト〜のように問い合わせを書いた場合には、データシートビューが実行の結果現れます。補足します。SQL でクリエイトテーブルと書いて、 テーブル定義したときにはこのようなビューは現れませんでしたセレクトホニャララと書いて問い合わせを SQL で行う場合には実行ボタンを押した結果この画面がこの画面に切り替わりますただしこの画面が消滅したというわけではなくて簡単な操作に元に戻すことができますですので 問い合わせを行うという時には、この2画面の切り替えを意識してほしいと思います。もう一度お伝えします。SQL で問い合わせを行うアクセスの画面は、SQL ビューとデータシートビューがあり、実行をクリックすると、データシートビューに切り替わり、表示を展開して、SQL ビューを選ぶと、SQL ビューを戻 に戻るというように、マウス操作でビューを切り替えるということを忘れないようにしましょう。では、実行手順です。まず、sql ビューを開くために作成クエリーデザインと操作し、デザインタブに切り替わりましたら、sql 表示を展開して sql ビューを開きます。sql ビューの中で。 セレクトアスタリスク、フロム商品、セミコロンと入れます。SQL コマンドの中では、改行入れても入れなくても良いというルールがありますので、ここでは見やすくするために改行を入れてみました。アスタリスクとセミコロンは半角で入れる必要がありますので、注意してください。ここで実行をクリックすると、SQL ビューがデータシートビューに切り替わり、結果を確認できます。 結果を確認したら、元のビューに戻すために、このように操作します。表示を展開し、SQL ビューです。えー、この手順をマスターできましたら、えー、他の SQL 問い合わせを実行するときにも、同じ手順です。例えば、セレクト、商品名、カンマ、単価、フロム、商品、セミコロン、とい う, ふうに書き換えたという場合、えー、実行を ボタンをクリックしますと別の結果みかん50りんご100メロン500のように出てきますが、えー、このようにビューが切り替わった後、同じ操作表示を展開し SQL ビューで元のこちらの SQL ビューに戻すことができます3つ目の SQL ですセレクト商品名カンマ単価フロム商品 フェア、単価、大なり、80、セミコロン。もう一度申し上げます。カンマ、大なり、セミコロンは半角です。セミコロンの場所、先ほど商品の後にありましたが、末尾のみにつけますので、えー、商品の後にセミコロンは残さずに、80の後に付けるといいでしょう。実行しますと、このようにリン500、メロン500と出てくると思います。 では、実演したいと思います。え今、商品テーブルを編集している画面でした。上書き保存で保存した後、SQL ビューを出したいと思います。表示を展開しても SQL ビューはありませんが、作成のクエリーデザインです。デザインに切り替わり、SQL 表示が現れますから、これで SQL ビューです。 えー、ここに入れていきたいと思います。セレクトアスタリスクフロム商品と入れています。まつ、あのセミコロン、えー。これで実行をクリックしてみたいと思います。画面が切り替わりました。えー、これ問い合わせの結果です。 で、元の SQL のビューに戻るには、表示の SQL ビューで戻ります。実行で実行結果が出て、表示の SQL ビューで戻ります。で、ちょっとこれ、書き換えてみましょう。商品名、半角のカンマ、単価、これで実行してみたいと思います。 さっきと違って i e の属性が表示されなくなりました。表示 SQL View。ちょっと試しに、この単価も消しています。セレクト商品名、フロム商品、実行。商品名のみが実行されます。SQL View、えー。単価を戻して、えー、ここのセミコロンを 削除してからフェアというふうに入れていきたいと思います。単価、半角の台なり80セミコロン、実行、100円のリンゴ、500円のメロンです。SQL ビューに戻して、ここのところを200と書き換えて実行すると、メロン500と出ました。このように問い合わせを使いますと、もともと えー、大きなデータの中から絞り込んで表示みたいなことができます。ここでは実習ですので、えー、3×3 の小さなデータで、えー、実習していただいてますが、実際にはデータベースの中に入っているデータは巨大です。えー、その中からうまく絞り込んで、欲しいデータを得るというときに、 えー、このようにコマンドを使って、えー、表示していくというのはとても良いやり方になります。以上アクセスでの、えー、問い合わせを SQL のコマンドで行って、えー、実行結果を、えー、得るまでの手順を説明しました。 引き続き皆さんへ自習皆さん自身で自習していただくための手がかりを次の資料でコンパクトに説明していますのでそちらも見ていただければ嬉しいです。役に立ててください。どううもありがとうございました。